そして本日も一日お疲れ様までございます日頃より、本日、お気をつけよう。おい、いただきまして、誠にありがとうございます。この度最近、ギョーの横ご飯シリーズでは、初めて。 て、ま、このやなことにつきましてすでにおじいさまに相談させていただきましたので。 今回は、コラボとして、彼レはここで、ご主人様と私の出来事をお教え申し上げます。まずは、ご主人様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちら、メイユさんの主人。 つまりマスターですまあ実はメイユーさんはオルモザに生まれてむしろ小腹族の渋みですが今はもう日本国籍を取得し茨城県に住んでいますところが真面目な話ですがオルモスターの藤名さん本当にに神戸ですね<音>それにメイユーさんに対して西洋化したら 正直心理的に変態すぎるわけですよねしかも彼女のレビュー動画を見たたびではいわゆるおしゅりや客引きなど個別は決してないそうですのでお言葉ですが名誉さんに対して専用化するとセクハラやルサービスとは変わらないくらいマナーや性格が本当に 悪すぎるじゃないですかすぐ読みなさいよしかも、そもそも7年間来らい前に、もうメユさんのイラストを出たい作もあることから、彼女がいなければ、経済的な大喪失になりかねないので、今年の2月中旬から、メユさんのためにバトルロ発信の準備を まましした失礼しますはい、これからバーチャル配信を始めさせていただきます。テスト、テスト、オ k ケー、オーケー。テスト、テスト、オ k ケー、オーケー。はい、ここまででございます。ご視聴ありがとうございます。 それでは失礼いたします、皆様、はいま、こんにちは。こちら、シュウです。はい、さて。 これからバーチャル配信についての話をしましょうかはい、こちらリアリティ配信アプリでございますはい、そしてこちら小生のバーチャル配信のキャラクターでございます それから7年くらい前に描いたこの自分らしいキャラクターにビスバヤされてはい、今はこういう感じになりましたただバーチャル配信アプリの初期設定によってクズはちょっと違う気がしますけれどもむしろ よりマニュージションが望ましいです。あと、プロフィールについてバージョンが違いますけれども、むしろ新しい情報、つまり電子版の方が正しくなります。はい、それではスマホの他にパソコンでもファイヤル配信を始めさせていただきましょうか。 皆様、ま、こんにちは。はじめまして、ちょうめいと申します。そう。パソコンでパチョロの配信をやってるときに、こういう感じでしたよ。さらに、本キャロクさんの公式 YouTube は、こういう感じでございます。あとあと、Facebook でも、Twitter でも、 交流できる SNS がありますので、皆様、ぜひ、ご利用よろしくお願いいたします。ということで、皆様は、バーチャル配信のキャラクターについて、いかがでしょうかもしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。はい、それでは、ここまででございます。 失礼いたしますはいありがとうございます先ほどの動画でどうでしたか実は正直彼女はリアルで日本人やオペベジンの友達に愛されているしむしろ女の地元にかなり強いアポビジンだそうなのでそれもた メイヨさんのことがお気に入りじゃねえと思うならメイヨさんの動画を見る前にちゃんと考えてから楽しんでほしいですよろしくお願いいたしますはい以上ですはい小泉さまどうもありがとうございました<笑>まあかつて小泉先生 日を見学に出てきたスっきりでは、私が日のにりの彩りに、見ざる、際ざる、いさざるという言葉がもどうおなのではないでしょうか。お言葉でございますが、水揚しなどの客観的に固定された同じ日没を除いて、どの学科の効果が、 ということでアジアースペシャル図書館の動画、関心を楽しむには、マーナーやモーラルを心得て楽しみのようによろしくお願いいたします。<笑> はいそれではまたお会いしましょう失礼いたします